正規の大泥棒、ルパン三世をハントせよ世界中は警察官ってわけ、OK、かこのゲームなら私、世界一の自信がある俺がお前を守るのは、そういう俺が好きだからさルパン第 3rd Part 5オンリーオンアナマックス